ありますえー、実はですね、この裏 で, であの北海道のよさこい相談祭りに、夜和けの方は参加いたしますで、そちらの方で抽選会の方をあ、ありがとうございます、しておりまして、えー、北海道の相談の方に審査ありで、朝、え、顔、ー、代表として出たいと思います、えー。またですね、本当に全力で、夜明け30周年を迎えますので、これから駆け抜けていきたいと思いますので、どうかご声援のほど、よろしくお願いします。 よろしくお願いします誘惑<笑>力山内キワヨウ Thank、you 次はジョー、両浅草の囲碁界のラストのバッター対戦 you、oh.